何 A six one to five in many circumstances, you're r o m a s e n s o life. A six, the world of a girl, my h r i n g Tough love coming, deserving, protect the curtain, that's how I'm on the tower, my n a Respect o r the best I created. Respect for the best I hated. Making all the winning decisions without precision. お習いのですみんなからは重創、はい、を照らして実を確認しますこれまですみませんドクターの出務室は 私のコードネームはミスパーレインリ ピ, ピコっていうの「アイアンドワン」。 行動予備隊 A6 の隊長私は王室探偵のメイと申すのだそろそろ京力バニラと申します訓練センターはいはーい私は勝ったただの傭兵だあのドクターってあなたのことでしょうかあの薬装置のミルだといいます大将どうもジェイと申します 私はフェンやりつかです。新米チームの隊長もこんにちはドクターあら私はロベルタまた会えたねここにサインしたら 噂に名高いロドスのドクターかお目にかかれて光栄だ私のことはノーシスと呼んでくれカランドとロドスの協定が結ばれてから一度会ってみたいと常々思っていた What's that sound? Oh dear. There goes the neighborhood.